まずしてください、はい、その生き方がダメだって答えが出たんで、うん、ど こ, こを改善してくるかちゃんと感謝伝えるとか他人のために生きてることがどれだけ大事なことかってことを思わなければ運、はいはいうん、回ってこないですよ嫌なやつに誰も手助けしないですよオえば溺れって言ったら僕まん、あ、君とかでもこうやって仕事作ったりするのは僕まん日々ちゃんとやってるからじゃあちょっと仕事作ります の生駒さんだったり、はいまあ、仲もいいもありますけどちゃんとしてるからじゃあ仕事を作れ作りましょうみたいなけど嫌なやつだったら呼ばないでしょ、うんまあまあ、これが運なの運って そ, うかそれが運ってことなのよ運って何もしなくても何か入ってくるもんじゃないのよ何、はい、か, か落ちる違う違うそういうのじゃないの自分の積み重ねが返ってくるから、うんうん、絶対性格いい人は幸せになるのよはあ運のいい時に嫌なこと起きると自分の自我が強いとか 嫌なことしてるから足引っ張ってるから運気が目立つでしょ、うん、より引っ張ったりとなるからなんだあいつっつってなるんだそうなる自分がまず改めるってことをちゃんと人を大事にすることを覚えてくださいまあでも逆に言えばこの年に それが分かった今これ占いで当たって当たっ分かったってことは運気はいいですよねなので人ここから直せばそう今からすぐいい人を改めてまず1ご飯食べればまず自分は最後に食べる人どうぞっ て, ってあ全部譲るエレベーターも一番乗らない次、うん、どうぞって全部やる、うんうんうんうん、もう徹底的やらないと、うんうんうん、仕のジの行いで占いの結果変わるかどうかでも悪いことしたらやっぱダメだからねうやって歌うんだっ、うん、てあ 来年結婚できますよって、うん、人を惨殺すればう<笑>捕うまるわけだから<笑>じゃ、うん結婚できない で, できないでしょそうだねうんじゃあ何、うん、でもそううの、うん、こっから仕事をも絶好調ですよめっちゃ痴漢もったし痴漢も無理なくなんで痴漢と人の殺しの話するのって例えば今日本当に言ったら<笑>とんでもなく悪いことしたらそれはいい占いも外れますよっていう。うんうん その前に対する行いがちゃんとそこに対してゴール を, ゴールをただフラグを立てただけですから2年後に結婚できますよって言われたら、はい、じゃあその2年間何するかによってさ、うんうんうん、家でずっと2年間引きこもってじゃあ結婚できればできるわけない<笑>人に合わないとねそう人に合うとか髪切るとか可愛く見せるとか性格、うんうん、を言うとどうどう見せるのってことをただ言うだけですからうんうんうんうんうんうんうんうそもんう え努力いるから本 人, あ本人は何もしなかったら運気良くても家にずっといたらだって運がいくら良くったって東大受からないんですから運がよく良くったってメジャーリーグでホームラン打てないんですから、うん、やってきてるからそこに運が加算されて結果が出るだけですから、はい、それだけですじゃあ結果変わることはありますね僕が気になったのはこれです、はい「運よりも人柄が大事どんな人にも好かれる人柄を身につける努力が大事」いやーこれそうですよ <笑>あまあそうなんですけど。なんか人ら人間性じゃん。うん、例えば、奥万くん、あそこに、スイッチ3人溺れてても、やっぱり嫌なやつは、沈めるでしょ。なか沈めはしない。<笑><笑>沈めはしない。ほっとくかもしれないけど、沈めはしない。<笑><笑><笑><笑> まぁ、あ、単純に、どうしてもさぁ、はいはい、そっかまぁ、あ、奥まん子とこ今仕事してるからさぁ、はいはい、奥まん子たまたま近所だから呼んだから。<笑>で、これが奥まん子そう嫌なやつだった。嫌な後輩だったらで、思なかった君の人柄で、まあ、結婚もしたし、俺ちょっと仕事作んないとなっていうう。あう<笑>なんか死なれたらも気分悪いし。<笑><笑><笑>なんかあったの<笑><笑>んあったの<笑><笑>まあでも人間性で俺もそのやついさん仕事もらってるとか、はいはいはいはい、もうそうだし、 あとまあこうやって皆さんが仕事をくれるってやっぱり人間性ある人柄とい話しかけやすいとか作家の生駒さんとかでも仕事振りやすいなってうあとも う, もういいかなってなる人とさあとその人柄です生きてる中でこの人話しやすいとか、ね、この人の仕事振りやすいってことはすごい大事なのでも前も別のやつで書きましたけど道歩いてて道聞かれるぐらいの人がいいです。 ああ話しかけやすいってことですよ、ね、すいませんでここどうですか確かめっ面して歩いてたら聞かれない変なグラサンかかるやつ話しかけないですねはい置、はいて<笑>ないやつに聞けないでかけないですね、うん、確かに賢そうか話しても多分答えてくれそうな人に話しかけると大体そういう人柄とて人を見るからなんでしょうねご婦人にやっぱ聞きますもん絶対道は あらおじさんとかって意外と答えてくれない印象あって僕だから四五十のおばちゃんさんに聞くことは多いですね道はでもそれ無意識にそうやってんでしょうねその人パッと見てこっちもちっこれめちゃくちゃ道聞かれるああすごいえでもそれはあれですパンって出た瞬間聞かれるかいやいや出た出たばっかですよ<笑>どう考えても電車の時のやつによう聞くなこの人それはでも飯田さんって分かってるんじゃないですか いや全然分かってない。ハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハまハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハすハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ してでもそでもちろんそういう話しかけ、うん、人柄を持ってると、まあ、チャンスが多くなるし、うん、きっかけがすごい変わってる、うん、見るものがどんどんどんどん変わってくるのでアドバイスしやすいとかいろんなことで人柄っていう部分で人から好かれるようにこび、うん、なくていいけど、うんまあ、当たりのいいように生きるって大事です。うん、これどんな人にも、はい 好かれる人柄を身につける努力って言いますけどどんな人にも好かれる人柄って何ですかずっと笑ってるとかですか、うん、でもあるですよあのこの人とっつきにくいなってこの人とっつきやすいなって。 だあの誰とでも会うなってしてるじゃん、うん、富田先生とかさああもうあの愛者さんね愛者さん実名で非常にさあでもそうなんだしなのになっこいのと、うん、やっぱ頼まれたら断れないみたいな人柄と面白い知り合いいるのあの金城さんと女の方は電話かかってるのかな。ら、うん「飯田さん」みたいな「何?」みたいなうん お忙しいいよ、ね、みたいな<笑>いい、ね、忙しいけどよして<笑>いやいやいや前よりはいいよ<笑>みたいな、はい、あのー、うちの部の新年会でー<笑>そうそ新年会で、うん、ランキングやっちゃったりしう嘘でしょマジでそれはやっぱ断りづらい空気もいいよっって<笑> そ, っそうかえそれやってあげたんすかうん毎年やってるからいいよ 世話になってる京都だから別にい い, いいよ人柄なんですねでもなんか金さんそんなあったことないけど、えー、なんかそのグッといいよって言えるような空気を持ってる人、うん、あと逆になんかものすごいこいつから言われたら全部断りたいみたいな<笑>やらないやらいやそっかまあその人が運があってもしょうがないですもんね断られるような人は運、うん、んじゃなくて言い方とかさはああんのや、うん、あの これは こ, こういうの書いてくださ、うん、い, い言い方あるんじゃない書いてください何とか書くのみたいなそういうのは何ご情緒っていうのみたいな「前、う、も、んうんうん、な, な, <笑>なし終わり」っつ伝わんないいやいやそうですよ、ね、書いてほしい感と か,、うん、んか人柄とかさ生き方ってやっぱ出てきてるからそういうだけではとないです、うんだけどなるほど世の中って自分中心回ることは絶対ないのね、うんうんうん、それをまず念頭に入れないと、ま、社会のルールだから、うん、あ に生きてんだなみんな人それぞれだなって思って終わりです、うんうんうん、不満が出るとか愚痴が出るってことはどっかでも自分中心に動くと思ってるからあそっかそっかそうだ確かにそうだ不自不平不満基本ところ出ないから、うん、思い通りになるわけないからうんうんうん、うんうん、どうせのたれちんでろくなことないんだと思ってるから<笑><笑>そのぐらいで思うとちょっとうまくいってあそっかうまくいってるっていぐらいに思わないと人生でもほぼほぼ、うん 例えば、芸能人でも、お金持ちの人、みんな上手くいってないの、全員。上手くいってないけど、楽しそうにしてるから上手くいった風に見えてるだけで、全員は不満があるの、どっかで。本当こうしたらいいな、みたいな、うん。こうだな。でも 楽しそうに見えてるだけだから楽しくなってるだけだからそれに負けちゃいけない。うん、だからそれと、6億万くんとかいろんな紹介して、うん、俺が紹介した仕事になって何もかもなくてあいついいやいやそうですって、ね、言ってたらおかしいでしょ。よかったねって言うんら、うん。あ、うん、よかったねって。あと何とも思わないしそこに関して、うんうん。だから成功するんですよ。そうですよね。うん 行僕も奥もどっかどっかどっかどっか俺が奥もの仕事紹介し て, おっって「お前がやばいやつやばいやつ確かに<笑>全く思わないね「おうおうあよかったね」とこで「仕事来るなったね」おうおうでなってほしいじゃん。応援しないとよかったねって言えばいいだけそういうふうにやっぱ言ってる人にはよりねこの人たちも感謝するでしょうしねそうそうそう 良かったねって一言言えるかどうか。その自分の行動とか愚痴とか言ってる、まあ愚痴って、うん、もんと改善策あればいいですよ、ね。変化そで。ただ文句言ってもしょうがないから。こうす、ん、ればいいのにな。なんじゃないんだろうなっていうことがなければさ。ちょじゃあどこれ何もならないから。いい面が見つかったら、急に良くなるでしょ、うん。でもそれで自分の成長でもあるしさ、生き方でも変わるからさ。うん、でも自分がそこの愚痴